からやってきました。月曜と申します、えー。今日は若干人数は少ないし、えー、また久しぶりの演ムで、かなり緊張マックスの状態ではありますけども。ええー、先輩笑顔で踊らさせていただきます。よろしくお願いします。<笑>新規月光蒲屋。せい。